テスラのモデル3用の車内用テーブルを買ってみました。左右のアームレストに橋渡しをするタイプでかなり快適に使えます。全ブックプログオというモンスター級の大型 PC でも不自由ないテーブル面積だ。大電力すぎて車載インバーターでは不安があったのでモバイル電源から給電しています。ちょうど PHV なのでアイドリングもないし、令和時代の商社になった気分。またロケーションが良いんだよな。横子という琵琶湖の北の。 秘密の場所なんだが、こんなところまで車で入ってこられて、道が湖を一周するだけだから、通過する車もいなくて、車も写真映えするし、隣にトイレあるし、先客さえいなければ最高のスポットですよ。実はここに着いた時、まだ朝の4時でした。夜明けまでずっと、仕事してたんですね。目隠し用のアイテムと、折りたたみ自転車も買っておいたので、旅の範囲が一気に広がりそう。テスラのモデル3に専用設計されたテーブルだが、 左右のアームレストの高さが合っていれば、車種問わず使えそうだな。このコーヒー用の溝が、意外にもしっかりフィットするんですよ。奥に落ちそうだが、ちゃんと支えてたらその不安もないな。仕事用としては、その下のスマホ機は使えないが、ちょうどこの時間帯に、新聞配達してたのが懐かしいですわ。思い悩んで自殺しなくても、ネットでパソコン系の仕事を受ければ、生きてくことくらいできるのに、私も高先生時代、 新聞配達と引っ越し屋の掛け持ちのさなか、探偵事務所の書類作成やってましたよ。やろうと思えばテスラのモデル3に乗り換えられるようになったが、当分は必要なさそうだな。というわけで、テーブルは概要欄に貼っておきますので、こういうライフスタイルが気になった方は、チェックしてみてください。ゴールデンウィークが終わったら、大阪か神戸からフェリーにでも乗って、九州に行ってみたいものだな。帰りが車中泊旅になりそうですな、ね。というわけで、 休日の早朝にぴったりな穏やかな動画だったぜ黒いカローラフィールダーに乗ったおじちゃんが狂気的に飛ばしていた点を除いてね 秒で譲りましたわ。この辺住宅もないし、さっき言った通り道は一周するだけでどこにも通じてないし、見通し良いし、認知させないことこそが正解なんだろうが、暴走族みたいなことする奴が、リモートワーク系の動画を開くとは思えん。炎上屋の再生数稼ぎにつられて、感情を操られるだけが人生じゃないんですよ。左にも一台いらっしゃいましたが、どこから入ったの ジムニー最強説の再来だわ車高を下げているとまず入れないその先のわずか数十メートル先にアウトドアライフの醍醐味はあるからな電動車にこそ来てほしいハイガス規制もガバガバな年代のうっさい車は来ないでほしいそういう穏やかなスポットでしたね軽い動画なのでここで終わります